それでは元気よく踊りたいと思います。皆様のよよろししくお願いします いいよ Thank <laughs> you. You'll be the m o n t tired.